それでは時間になりましたので漆山さんをディスコードの拍手でお迎えくださいお願いします発表お願いしますはいありがとうございます それでは、表題の件に関して、地、えー、説ですが、発表させていただきます。よろしくお願いします。えー、まず、自己紹介から簡単に出します。えー、私は、う、えー、山祐太と申します、えー。2021卒で、とあるのは農業と会計の IT 企業に所属しております。Python との関わりは、えー、口パク動画を、えー 生成ツールを個人で何か趣味で作ったりとかあとは趣味でパイパイでライブラリ公開をしたりしてますあとは一応会社でも Python を使う機会がありましてデータサイエンスの分析ツールとして使っていたりあとは社内の業務システムの開発に OJT として Python を使ったりしていましたまた現在では社内の資産の API サーバー化も Python を使って行って取り組んでおります はい、それでは Python で GUI という今回のテーマについて、テーマに至った経緯についてお話しします。えー、経緯としては、口パック作成ツールに GUI をつけたいと思ったことがきっかけです。えー、Python-convert.py みたいな、えー、コマンドを叩いて、えー、口パク動画を生成する CLI は作成済みだったんですが、 ツールの特性上、テキストファイルだったり、喋、えー、っている音声のボイスデータだったり、あとは口の形という、えー、イメージアートをすべてデータのフォルダーに放り投げる作業が必要だったので、マウスで操作できると楽ちんだなぁと思って、えー、g i を作り、後から追加したいなぁと思いました。まあ、その時に私はちょっと頭がね、悪かったので、まあ、ロジックはもうできてるし、楽勝でしょと思って、えー 実装を始めていったんですが、Python で g i 作るのちょっとめんどくさいなと思ってしまいました。えー、まず、あ、公式でサポートされている t k i n t ーは命令的で、コードから見た目を想起しづらいという思いがありました。また、それらをラップした p y s i m p l e g i というものもあったんですが、ちょっとすっきりはしているんですが、Python で LGPLV3 ってどうなのと思ってしまいそこでキビを使い始めたんですがこのキビはまあどうしてコードとビューの宣言が分かれてるのと思いまあちょっとどうしようかなと思っていた次第ですそこでです、えーまあ、リアクトみたいな宣言的 UI フレームワークがないかなと思い、えー、そこから Python でも宣言的 UI フレームワークが作れるのかなと思い そこから、えーまあ、よし、一緒作ってみるかという思いに至ったわけです。はい。でこれから話すことについてなんですが、まず、えー、Python で使える GUI フレームワークの宣言的 UI 視点 で,、えー、視点での整理を行いたいと思います。その後、えー、Python でリアクトの仮想ドームを、えー、模倣した話をします、えー。今回話さないこととして、えー、宣言的 UI フレームワークで は本当は必要なんですが、データバインディングとイベントハントリングについてはちょっと話さない予定です。はい、それではまず宣言的 UI とは簡単に、まあ、振り返ってみたいと思います。まず、2000年代までの GUI のライブラリというのは、だいたい命令的な UI のライブラリが主流でした。 どの階層だったり、どの位置に部品を置くかっていうのをコードで逐一制御することで、えー、UI を組み立てるというものですね。こちらは4対3ないし、16対9の画面の前で、キーボードをマウスとマウスを操作する業務用パッケージソフトを作るにはとても適している形式でした。というのも、ウォーターフォールなら画面設計は本来まあ一度きりですし、<笑>一回作っちゃえばいいですし、ね。はい 変更はないですし、えー、ウィンドウ縮小もサポートされる、えー、する最大最小スクシ解像度を決めておけば、まあ、それでよかったんですねまあそんな時代もまあ過去のものにあったのが iPhone とかモバイル登場となりますいやーモバイルが出てきて、えー、画面サイズは多様で統制できないものとなりました その結果として、画面設計の見直し頻度がどんどん上がっていったんですね。そこでまた個人が持ち運べるインターネットっていうものが革命的でして、それが巨大で新しいマーケットとして、経営陣に認知されるようになりました。そうすると、作っては壊し、誰かにヒットするようなスクラップビルドが起こり、またアジャイル開発も増加していきました。 これにより、納品と保守という2つの2段階の大きなフェーズだった開発というのが継続的なアップデートという形に変わっていったと考えられます。このような時流によって、異なる要件で変動する UI と状態というものを分割して管理していきたいというようなニーズが出てきました。そこで、命令的から宣言的な UI へと。 変わっっていいたのだと思いますまた、ライフサイクルや状態更新の仕組みを自慢で管理したくない、えー、そうですね、まあ、そこを工数に含めたくないという思いから、まあ、ライブラリからフレームワークを利用するという流れができたのだと思います。これは完全に個人的な意見です。まあ、そこでですね、UI と、えー、状態を分離して共通の仕掛けで結合させると、えー いうこととをがソリューションしして生じましたこの UI と状態を分離させる基盤となる技術として詳細のちょうど説明するんですが仮想 ド, ドムというものが登場しましたこちらが今回 Python で実装してみた部分ですもう一つ UI と状態を結合するところとしては ReactiveX や PubSub ブブなどに代表されるデータバインディングがあります この技術、2つの技術が組み合わさることで、宣言的 UI フレームワークというのが機能しているんですが、このデータバインディングについては、ちょっと余力がなく実装、今回実装できていないので、ご了承ください。それでは GUI フレームワーク、Python の既存のものを整理していきたいと思います。Python で使えるフレームワークは、ここに書いてないものもたくさんあるんですが、 とまあ、個人的にこれをピックアップしてみました。えーまあ、TKINTA TK、えー、TK という、えー、TCLTK a の Python インターフェースが標準ライブラリとしてくっついてきます。また、えー、WXPython だったり、えー、p y q u t Pyside というもの、えー、あと KB、Enamel、えー、e d i f i c Flex などがあります。 これらを、えー、宣言的かどうかでちょっと個人的に 分,、えー、分類してみた結果がこちらになります。えー、と、えー、灰色の左の方が命令的 UI で、えー、右の方が宣言的 UI かなと思って領域分けしてみたんですが、PyCute、えー、と Pyside イイは、えー、QML というものを使うと、 宣言的にもなりますし、キビも、えー、キビランゲージというものを併用することで宣言的 UI になれる代物ですので、えー、ちょうどその中間の位置に存在するかなと思います。また、えー、エナメルとエディフィスの間にちょっと点線を描いているんですが、こちらは、えー、UI と状態を、えー、完全にがっつり分離させる書き方か、えー融合さし、統合させて書くかというところでちょっと線を引いてみたものです。 えー、ちょそれではこれらについて一つ一つ見ていきます。えー、まず tkinter, TKinter は、えー、若干癖があるが自由度の高い標準ライブラリだと思いました。えー、内部で pack.widget-side-left のような tk のコマンドを呼び出しているので非常に手続き的な書き方をしていきます。その分、えー、書き方の自由度が高くて 高いいと感じています一方で、TCL、TK の実行環境自体は Python には含まれていない、アクティブステートというところが管理 し, 管理しているところなので、この実行環境の準備が必要だったり、Python, Python 実行環境との相性など、お手軽に見えて、若干お手軽でないところがあるなと感じました。 また、WXPython は Phoenix というプロジェクトで PIP でインストールできるようになったんですが、こちらは Windows-like な命令的 UI ライブラリです。こちらも t k i n t e r に似た手続き的技術を行いますで。画面を組み上げます。Windows の GUI ツールキットに近い文法らしいんですが、 個人的にはメソッドがパスカルケースなのがちょっと Python らしくないなと思って好みではないです。ただ私 は,、まあえー、あとはリンゴ派なので、えー、Windows の文法についてはちょっとよく分かりません。あとは書き方を間違えると容易にメモリバッドアクセスが出てくるような印象でした。あとは p y、えー、q t と Qt for p y t h o n QPySide であるんですが、 こちらはライセンスの異なる CUTE の Python インターフェースです。CUTE の特徴として、イベントの発火とロジックをスレッドを超えてまで分離できる強力なシグナルとスロットっていう機能が存在しているということが特徴だと思います。PyCUTE も c u t e フ p y t h o n も Python で CUTE ライブラリを使うものになりますが、PyCUTE が GPL V3 または商用ライセンスのみであるのに対して、Cute for Python は LGPL も選択することができるという違いがあります。なので、利用する際にはライセンス周りを注意しないといけないと思っています。あとは Python と PySide は QML という言語を使うことで、 ファイルを書き方をマークアップを用いることで、ビュー構造を宣言的に分離して記述するということができます。簡単なロジックでやしたら、QMLI で JavaScript を書けてしまうので、そちらでロジックを書くこともできます。あとは Kibi があります。こちらはモバイルにも対応しているフレキシブルなフレームワークとなります。 ライセンス周りも先ほども触れたんですが、この k i i は扱いやすいミッドライセンスとなっておりますので、ライセンスの面ではちょっとおすすめだと思っています。あとは、えー、クラスとビルドメソッドの戻り値でビルを組み立てる、えー、構造が特徴です。こちらも k i ラ i ゲージ、キビランゲージというものを組み合わせることで、えー、宣言的 UI と分離型のあ、宣言的 UI の記述が可能です。 この場合、ロジックは基本的に Python 側に書き、Python 側のメソッドを参照することで、えーえー、表示するプレゼンテーションとロジックの分離というものを実現しています。UI と状態のつな、えー、ぎ合わせというのはクラス名で結合していますが、えーえー、ハックすると変えられるとも聞いたことがあります。えー、続いて でし、えー、エナメルというものがありますこちらはキュートな UI をパイソニックな構文で記述できるフレームワークですパイソニータ構文で、えー、UI を記述でき、えー、動的に UI と状態を結合できるんですが、えー、パイソニックな構文であることだけに、えー、右側のコードがめちゃくちゃパイソンのコードっぽいんですが、えー、エナメルファイルっていう別のファイルに書くのでちょっとパイソンのファイルに書きたくなるなという印象です あとはエディフィスというものもあって、こちらもキュートの UI を参照するんですが、それをリアクトっぽく記述できるフレームワークになっています。リアクトを Python にポートするとこんな感じというのを実現しています。エディフィスの面白い特徴としては、引数の部分で機構造を形成しているというところがあると思います。この引数だったり戻り値で、 構造、グラフ、ビューの構造を作るものを一般的にそうなんですがこ、えー、関数チックな条件分岐を書く必要が出てきます。あとは、えー、Flex という、えー、Python コード上で Web ベースの UI を記述できるフレームワークもあります。こちらは w i t h ステートメントを活用してビューをビルドしています。えー、今回、えー、実装した あとに既存のものを調べたら、こちらがめちゃくちゃ似ていたので、紹介させていただきました。こちら、ウェブベースで動いている技術なので、デスクトップアプリケーションとして動かすこともできますし、ウェブアプリとして動かすこともでき、また HTML ファイルを出力するというケースも対応しているようです。 一方で、ウェブベースなので、サーバー側とクライアント側をそれぞれ考えてロジックを組む必要があるというのが特徴だと思います。ということで、ようやく本題に入ろうと思います。はい。今回作ったのは、こういうウェブページがあるとして、これをこういう、さっきほどのフレックスに似たような構文ですが、 こういう w i ズのステートメントで階層を作って記述でき、描画できるようにするものを作りました。それでは一つ細かいところを見ていきます。まず行ったのが Python による想仮想ドームの実装です。仮想ドームとは仮想的なドキュメントオブジェクトモデルのことです。 と言われてもちょっとよくわからないので、その2つについて詳しく見てみると、ドキュメント・オブジェクト・モデルというのがまず1つキーワードです。これはタグ付けされた要素を機構造でモデル化すること、あるいはそのモデル化されたものを指す言葉です。また、仮想という言葉なんですが、こちらは実際の ド, ムドキュメント・オブジェクト・モデル。 画面ととは独立しているといいるう意味合いですこれにより、ソーテットだったり、コンポーネント、複数のドキュメント要素をやったりツリー、サブツリーを表現するコンポーネントなどの論理的な要素を含められるというのが特徴になります。なぜこのカストドムを実際のド ム, ドムを直接いじるのではなく使うのか。 ととといいいう問問に対してては問題のの化化動作の高速化だと考えていますまず仮想ドームは気構造なんですがこれによりドームの構造操作を一般のグラフ理論として解釈できます。例え差分を検出できれば差分のある最上位以下の濃度だけを更新することで画面の全体を更新するということができてしまいます。 例えば、えー、右上の図の赤色の部分が更新があったと考えれば、えー、その、えー、部分と青色の部分だけを更新すれば、えー構造がえー、更新ができるということです。えー、また仮想ドームは、えー、実際のドームとは独立しているため軽量な、えー、仮想ドーム用のノードだけを用いてドームを同定期に更新できる点が、えー、特徴だと思います。 まあそんなこと言っても実際どう実装するんだとか、えー、木の差分検出は、えー、N の三乗オーダーかかるぞと、まあ、ぶち切れられてしまいそうなんですが、まあ、大事なことはすべてリアクトが教えてくれます、えー。リアクトが公開しているドキュメントの中に、リアクト、えー、が使っている差分検出原理、使っていたですかね、の差分検出原理が記述されています。えー これを利用することで、ほぼ線形時間で金似解を、えー、グラフの更新につい、差分について金似解を求めることができます。この、えーえー、原理の要点は3つで、1つは親同士が異なる要素なら、それ以降をすべてリビールをすること、そして、えー、同じ型の要素なら、差分の属性のみを更新する。 そして、比較する要素のペアは1なキーで揃えるという3つの要点があります。今回、これを Python のコードで実装しました。実装したコードの概略が右のようにあっています。やっていることは非常にシンプルです。まず、ノードが存在しないなら、新たに UI 部品を設定しています。 また、一方で、ノードが存在するなら、生成済みの UI 部品を受け渡します。これにより、属性を更新しているということになります。あ違いますねあ。ノードの状態変化は発出値を求めて追跡して、そこの部分で、そうですね、状態、属性の更新を追跡しています。そして、再起で渡すノード対は ID へ相当しています。 コードは、えー、リンクのところに、えー、あるのでご参照ください。えー、そしてもう一つの、えー、実装した要点として、with、えー、と new を組み合わせた魔法っていうのについて、えーそえー、紹介していきます。with、えー、ステートメントをクラスで用いるときに、えーまあいえー、ちょっと弊害があると思っています。 えー、思いました。w i t h ステートメントにクラスのオブジェクトを渡すコードが右のようなコードで書くんですが、AZ、えー、に渡す値、With の後の AZ に渡す値は Enter の戻り値で自由に決定できるものの、With、えー、に渡す時点でコンテキストクラスのイニットが走ってしまうという問題があります。With、えー、に渡す時点で初期化したいのは、 この時仮想ドムを初期化したいんですがフレームワークを使うプログラマーが w i ズに渡したいのは実際のドムに相当するウィジェット渡したいという場合がありますこのギャップを埋めるためにニューメソッドによる初期化時の挙動のオーバーライドを行いましたニューメソッドはあまり使われている方も少ないと思いますが についてちょっと補足説明します。Python のインスタンス生成は、原付自動車、原付二輪のようなものです。Python というのも、インスタンス生成時に2つのメソッドを呼び出します。1つが、この new というもので、これがクラスのインスタンス生成のために呼ばれます。その後、インスタンスの初期化のために、イントが呼ばれます。 この2段階の、えー、インスタンス生成が、あ先生成時のメソッドがあります。それで、with、えー、と new を組み合わせると何が起こるかなんですが、インスタンス化とコンテクストの束縛とでクラスを分離することができます。えー、オレンジ、右側の部分で new の部分、えーこのえー、オーバーライドをしているんですが、えー 実際のドムに対応するウィジェットをインスタンス化しようとすると、これが走ります。えー、仮想ドムのビューが入時に一緒にインスタンス化され、えーえー、実際に、えー、プログラムが渡したウィジェットのインスタンスは遅延評価でビューから獲得できるということになっています。new、えー、を併用するメリットとして、アスペクト志向なコンテクストの束縛ができると考えています。 コンテクストの束縛を継承なしに別のクラスに異常することが、new をオーバーライドすることによってできるので、アスペクト指向な with によるコンテクスト束縛を実現することができると考えています。実際、今回実装したイジェットクラスのコードには Enter や Exit を全く書いていません。また Enter と Exit をラップするマッパーを用意してあげれば、 複数のコンテクストをあるクラスに 適,、まあ、適用することができます。このアスペクト指向なコンテクスト束縛のサンプルコードはこのリストのところに投稿していますのでぜひご参照いただければと思います。一方で、new を用いるデメリットももちろん存在しています。一 般, な一般的な Python のインスタンス化と挙動 の挙動途中の挙動をハックするので、えー、バグフィックスの難易度が上昇すると考えられます。また、new、えー、のオーバーライドのほかに i ニットを併用するとさらにカオスになります。アイン例えば、i に new のメソッドの中で、えー、そのクラスの生成コードをこのように、まあ、普通、一般的なように書きか呼び出すと無限ループに陥ってしまうという問題があります。 それでは最後にですね、Python、そうですね、これからの宣言的 UI と フ, レンドフロントエンドについて、ちょっと考えてみました。宣言的 UI はデータセットに対して適当性があるため、つまり同じデータを与えさえすれば同じ画面が生成されるため、以下の技術と相性がいいと考えています。一つは宣言的プログラミング言語です。 えー、エリクサーだったり、えー、ハスケルだったり、先行事例的にはエルムなどの、えー、宣言的プログラム言語との相性がいいと考えています。また、えー、直列化可能な構造体というのが必要にはなってくると思います。えー、そして、アスペクト思考と DI、えーえー、が、えー、重要なファクターになると考えています。というのも、えー 関心ごとごとにまとまりを作っていく方が管理しやすいと考えられるためです。これの先行事例的には、ビューコンポジション API などがあると思っています。そして最後に、宣言的で状態同期しやすい API というのが、UI の状態を分離した状態を管理するために有用になると考えています。 こちらはおそらくグラフ q l などが活用されているんだと思います。ということで、これに対して Python の立ち位置はどうなのかっていうのを考えてみたんですが、えー、宣言的プログラミング言語っていうところだけがちょっと弱いところ、Python で弱いかなと思ってます。というのも、引数のスコープでちょっと無名関数が定義できない。 そのスコープで定義できないというところがネックになると考えています。他は直列化可能な構造体であれば、データクラスであったり、Pydantic などのライブラリーがすでにありますし、アスペクト指向であれば、タイピングプロトコルやったり、モ o キーパッチ、DI、うん、だったら MonkeyPatch を Python は使うことができます。 また宣言的で状態同期しやすいえグラフ、えー、API としては、えー、GraphQL のライブラリが豊富に、えー、存在するためこちらは、えー、かなり、まあえー、もう準備万端といったところだと思いますただ一番の問題点としては Python で汎用的な GUI を組むニーズがそもそもあるのかという話になってきます Python で画面が欲しい時っていうのはどんな時か と考えると例えばデータ分析した結果を、えーまあ、クライアントに見せ、えー、分かりやすい形で見せたいとかいう場合ですがそういった場合には、えー、ジュパイターノートブックだったり、えー、名前忘れちゃった名前忘れちゃったんですがえー、っとなんだっけなダッシュあーそうですねダッシュを使って、えー、グラデータセットをきれいにグラフ化することを、えー、検討できるため 汎用的な GUI のフレームワーク が, を組むが必要になるケースがどれほどあるのかというところが一番 Python で GI 汎用的な GUI フレームワークが流行るかどうかの重要なところだと思っています。以上で本日の発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。発表ありがとうございました。それでは時間になりましたので。 漆山さんのトークを終了します参 加, 参加者の方はディスコードで発表者に大きな拍手をお願いします質問がある方また直接お話をしたい方はディスコードのアスクザスピーカーのとトラックチャンネルに移動してくださいアスクザスピーカーのトラックチャンネルはア、はい、イコン JP アンダーバー4です、はい スポンサーによるスペシャルブースがありますので、そちらもぜひ訪れてみてください。チケットを購入した上で参加していただいている皆様は、スポンサーブースのスタンプラリーにもご参加いただけます。ご応募いただくと豪華景品の抽選に参加できるほか、参加者もご用意していますので、ぜひご参加ください。また、本 Zoom で予定しておりました14時50分からのトークは事態となりましたので、 他のトークセッションをお楽しみください。